向こうから進撃長門がんばる魚雷戦予測できる状態良好今日は長野

1位をいただき鎧斉唱

程度じゃ足りないわもっともっ と, もっと だ, 熟命終わりだ指揮官教えてくれ。

もっとのっともっともっともっともっともっともっともっともっともっともっとなっともっともっともっともっともっともっもっもっと

よし次も頑張りましょうよし努力のた試すときです

教えてくれ。

力試すときです。

教えてくれ私は後の内に理あと。対策を貸さないとは定ない。

むなしきな何時に何時に消し去られる定めないよし次も頑張りましょう

もっともっとだ

消し去られる定めなりよし次も頑張りましょう無機失礼万事な運命消し去られる定めなり

よし次も頑張りましょう

定めないチェックメイト

悲しく汝の運命は消し去られる定めない。弱い者ならこの栄誉に喜ぶかもしれ

試しです消し去られるやや聖書

ま、しょう

喫茶店内にのみ心理ある。い定めない

弱いものならこの栄誉に喜ぶかもしれないな私は

生命にのむ真理ある何時の運命消し去られる定めなのこの程度じゃ足りないのもっともっとだチェックメイトよ

おっとだよし次も頑張りましょう

もう考えただね当たれこの程ーじゃ足りないわもっともっとだチェックメイト

教えてくれベルファストご期待におく。

長状態のなとにもうくのご一緒します、はい任せて

私ただきまだ勝負に向けてさ。

射程内ある努力し試す時です消し去られる定めなの

教えてくれまして、例内にのみ、心理ある消し去られる、定めない。

消し去られる定めなか。

もっともっとだチェックメイトよる定めならあれこの程度じゃ足りないわないもっともっとだしめととだれる定めない

よし次も頑張りましょうよ我の射程内いよしさてないよしさてないよしさないしないない

じゃ足りないわもっともっとだ虚しく、ね満時の

消し去られる定めない。よし、次も頑張る。

ないの努力に、ね、<笑>度じゃ足りないわももっっと、もっとだ

次も頑張りましょうましつのせにのみしんあのうし去られる定めな。

足りないわもっともっとだチェックメイクよし次も頑張りましょう

この程度じゃ足りないわ。もっと、もっとだ。虚しくもの。何時の運命。消し去られる定めない。虚しくもの。何時の運命、この程度じゃ足りな。消し去られる定めな。もっと、もっとだ。

教えてくれ我の射程内の力あ努力にある

弱いものならこの栄誉に喜ぶかもしれない。